えおいした乾杯乾杯。 いですよ。何欲しいなあ、OK ーいいね、後でやろう後でやろろうう一緒にやろうね おにぎりがいっぱい持ってるね、いいねあ、こうちゃんなんで攻撃してくんのひどいじゃんおいしそうえ、おいしそうえ、なにこれ超おいしそ う, しそう全然いいよえ、これ何？にこれはつぶがあ、つぶ が, がい大好きわかるおに、うん、超好き食べよう食べよういただきますいただきます 乾杯ようかあ、うん味しい。 あ〜美美てて美味味味ししししいいいそう干し入って上手。 自分で何でもできちゃう人は逆にさ結婚できないんだよねそ う, だね確かにそうする必要がもうなくってそうそうで逆にそういう人と結婚するといる意味が逆になくなっちゃういいだ手みたいのがそうそうそうそう何言わないあそれはめっちゃいいあうそうそういうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそううそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうううそそうそうそ そ れ, それめっちゃいいよごは、うん食べた後によくぐるぐる回れるよね。ね若かったか すごい気持ち いいいい美味しししんだけど<笑>はもうぬるくなってしまった。 え、サラダ、ねね、<笑>はここに入れてあげて。 どんなな具合かな美味し う, うん。 めっちゃいいわおいしいよ。 これさ、お父うんじゃくと乾杯、うん、携帯に乾杯してどうしてんだ、うん<笑> で飲んでみます何だそれえ？もうそんな食べ方したら携帯たい残りちゃいますよは、うん、い, い, いうるさいのっこよりもなんかうんこしてるように見えるそれ全部入っちゃってるうんこしてるみたいあ全部入っちゃってるようなあっち見て あああっち見てん見て、ね、のっ…ちち見見見ててて、うんほ、うんうん、<音声>いいし<笑>おうちの氷。 えお家の声嫌だなあああああ全部出ちゃったで拾って広 っ, って捨てて待ってちょっと待<笑>ってちょっと待って乾くこぼしちゃったこぼしちゃってこぼしちゃったドライヤーでビューってやればえー、脱いといて風に当てたらすぐ乾くようん分かったお漏らししたみたいね<笑> いやじゃなんでパンツぐらいパンツぐらいもあ新しいパンツあげるよ。<笑>お母さんのパンツ無理じゃない。新しいパンツだって。えー、無理だよ。 <笑>はいい感じ言うてるはよ。 お何どうした不思議ね<笑> う一って一回ったらおいしい。 猫大好き、はいはいうん。よく食べた。はい、ね。うん。よかった。ね、来いに行こうか。ね。ねすごい猫、ね、なここのね。え、おちこね。えー、かわいい。ね、また今度は東京で。 今の分と今日の分今日はこれだけの予定これは明日よいし ょ, よいしょ、はあ<笑>はあ、乾杯しよう今日はレモンサワー あれ塩振ったって。塩振ろうと思って振った、うん。なんか失速だね。<笑>乾杯。おいしい。疲れた。疲れたって。 そもそもね、じゃあの昨日昨日だの帰ってきたの。昨日帰ってきて、今日は普通に仕事をして、まだ昨日の昨日お伝えな疲れが取れてない<笑>。まずいただきます。本当はね、昨日帰ってきて夜晩食。 毎着取ろうと思ってたんだけどねすごい疲れすぎちゃってなんか頭痛くなっちゃって<笑>撮影は難しいなって思ってあれなんか子供ものパワーに持ってかれた気がするこうフ<笑> エネルギー吸い取られたって感じ美<笑>味<笑>、うん、しいシャーケー、はあ、ほう 20年ぶり10年じゃないな20年ぶりぐらいに海行って全然入るつもりなかったから足だけ入ろうと思ってたけどもうそんな昔はねほら甥っ子とかと海行ってもこうちょっと怖がったりとかねもうそんなこうまあ深くまでは行かないんだけど今だってあんなにこう中に海の中に入っていけるとは思ってなかったわけよ。 知らない間にもう海もすごい楽しく入る子になっていてさ思ってるよりも成長度合いが早いわけじゃないそれに私が追いつけてなくて脳みそも体もだからめちゃくちゃ筋肉痛。 すすごごいいわわパワーがすごいわついていけなくなってきてるもうだって妹なんてもう丸一日もう動きっぱなしではすごいよねいやーすごいほんと偉いと思うもうすごい。 私はもうおいっ子とめいっ 子, 子と遊んだ数日後に必ず具合悪く<笑>頭痛片頭痛が出る多分肩こりしちゃうんだよね肩こりから頭痛が出てる感じがするしかもなんか母親はさクーラーがあんまり好きじゃなくってこう窓窓は開いてるんだけど結構暑かったの寝る時。 つら辛かった私だからねめいっ子に「なんでなんでズボン履いてないの?」って怒られたんだけど後継いでズボン脱いで寝たんだよね T シャツとパンツ一丁で<笑>寝た次からはもう近くのホテルに泊まろうと思ってる はあ今度は来てもらおうにしても何1ヶ月ぐらい会ってない期間1ヶ月なのに喋れる言葉は増えてるわなんか成長してるよねすごいびっくりするかかったななんか自分が行く あの追い込めっ個に会いに行くよりもこっちに来てもらってバイバイする時の方が寂しかったらなんかなんでなんだろう不思議そうい行くと行った方が寂しくない な, なんか家帰ってきたら今度はこう俺はそれでホッとするしうん ーテーしてしる方は本当にこの前も言ったけどすごい尊敬するあのなんだろう重労働は何かで測れるものじゃないねって思う<笑>行くと楽しくて結局夜遅くまでこう誰かと話しちゃうから、ね、飲みすぎてそれもそれで疲れるんだよ、ね<笑> 次とりあえず今度は一番下の妹と一緒に行こうと思う。 例えば今回海入ったんだけど私海って実は好きじゃないのなかったのなんかベタベタするしとかねそもそも海で遊んだのってもう本当に20年以上前でしょ海結構嫌いだったの海よりもプールが好きだったんだけど今回入ったらさ海ってめちゃくちゃ気持ちいいねすごい気持ちいいことに気がついて来年は海に行こうと思った こんな気持ちいいんだと思ってびっくりしちゃった自分でもすごい気持ちよかった海初めて海水浴行く人の気持ちがわかった本当に気持ちよかったもっと早く気づけばよかっ た, ただな うん、あの海行ってビールの缶開けたら一回ビールはビールでちゃんと飲まないとダメだねだしビール飲んで海行って戻ってきてこんなに時間経ってないと思うんだけど戻ってきたらもう熱々になってたよ<笑>海でビール飲む時ってどうしたらいいんだろう はい、なんかちゃんと対策していかないとダメなんだなって知ったもう熱々だったよビールが<笑>びっくりしちゃったまあ<笑>そんな夏休みでした、うん 私の夏休みはこれで終わり。<笑>多分もうちょっと大きくなったら一緒に遊んでもらえないと思うから遊んでもらえるうちにたくさん会いに行きたいと思うよいしょもうちょっと食べた シラと卵とネギの味噌汁ハイボールハイボールにするわチョコのクッキー食べたいから理由が、理由が最低だ<笑>だからチョコクッキー食べようと思うデザートに入ります乾杯ちょっとお味噌汁じゃなか